右手にフォース持って。 はそこに置いて服を取りましょう。服とって。 この辺にデザートを氷と置いて。 ババイバー イ, キュイはいやすみにおはようございます。